続きですええー、ですね今、えー、コンビニに行きまして、えー、買い物していきましたはいでですねあのー、最後に、えー、いただいたこれ見えるかな 皆さんこうしてますね。見えるのかなこれをですね、引いたんですね。私、そこわかんなくて、これ引いたっていうのはね、わからずに、店員さんにですね、渡しまして、ええー。でですね、あのー、これをですね、店員さんがですね、あのーい、いただく、くれなくてですね、<笑>あの、 言いまして、あのー、すいません、先ほどの剥がしたやつくれますかと言いましたところ、あ、申し訳ございません。と、いう感じでですね、あのー、あのー、いただいてき、た, てきたんですけれども、あの、くじあるじゃないですか、コンビニエンスで。あれはですね、あのー、まあ、箱の中からこう、 引くっていいう、あのー、サービスがございますすよねねそれはです、ね、ちょっとね、あのこれをいただいてみて、瞬間、ありゃまあ、みたいな感じで、ああーっていう、あのー、感じでしたね。私ね、仮面ライダーってね、昔の仮面ライダーって、仮面ライダーですかこれ、仮面ライダーね、昔の仮面ライダーしか知らないんですね。で、現代の、 その仮面ライダー の, そのあれってなんか分からないんですよ全然全く持って見てないんですねすごいなんか全く持ってですね見ていないんですよねあ の, あの全然知らなくてでそのいただいた商品がですねこちらこちらです なんか当たってたみたいです。こう、これをですね、ちょっとね、いただけたんですよね。これもびっくりしましたね。当たってるな、とは思わずに、それに関しては、ちょっとびっくりしてしまいました。ねカフェインゼロで、カロリーもゼロって書いてありますね、ここに。ここに。 カフェインゼロと見えるかな買っちゃって見えないかなここかなかねはいありがとうございますえー、っとそうですねなんかもう本当にあの食に関してもですね飲み物に関してもですねちょっとパワーアップしてきているのかなと 非常に嬉しいですねだからですねあの最近ですねこの商品のですねこのあるじゃないですか書いてある説明書きこれ読むようにしてるんですねこれ何が入ってるのかな成分みたいなこれをね一つ一つこう読んでいく作業ですね最近していますね ぐるりとこう回しながらですねよくよくこう見るというその観察をですねしています、はい、非常に楽しいですそれも<笑>、まあそんな感じですかね うん、ちょっとね、驚いたの で, で、すねまたちょっとすぐにあの報告しておきました、はいね、え本当にですね、あのすごいことが、ですねまだまだあのこれから先にです、ね、なっていくということを、ものすごく感じています。 本当に、まだまだ、こんなもんじゃないよっていうね、こんなもんじゃない、こんなもんじゃない。ただ、今、もうね、これはですね、それのですね、変化がですね、起きてきていますので、ね、非常に嬉しいです。はい。ありがとうございます。そして、コンピューターさんにも、ありがとうございます。 それではとりあえずここまで、えー、今5分、まあ、30秒ぐらいですけれどもはい皆さんもですねぜひぜひですね楽しみに、えー、していってくださいはい発見も、はい、していってください<笑>非常にですね参考になりますし楽しいですはいそこから生まれる自分の中で思ったことがですねポンとね出てくることもありますので ぜひぜひですね一般の皆様方も動画配信 YouTube さんをですね使ってですね、あのー、どんどんこうしていった方がいいんじゃないかなと私は思いますまあとりあえずそんな感じであのー、いいお年をですね、えー、これから先ずっとですねあのー 毎年毎年いい年をえー、えー、越せるようにですねはいという思いを込めてはい今年から、はい、私はそういう思いで、えー、させていただきましたはいあとりあえずそんな感じです 近所でございました。お疲れ様でした。